はい。えっ、ー、と、それでは、えー、理解して使う RNA ベロシティ解析ツールの実践編を始めたいと思います。えー、私は理科学研究所で、えー、鶴崎さんと同じバイオインフォマティクス研究開発チームに所属しております、えー、吉村美香と申します。えー、専門技術院というポジションで働いておりまして、主に、えー、研究ではなく、 まあ、ラ, ボでラボと共同研究を行う相手先のデータの解析を担当しております。えー、その他、えー、筑波大の尾崎さんとの共同プロジェクトで、えー、我々のチームでけ、えー、開発しましたフルーイングスケアレネセックである、えー、ラムダセックの QC 定量ワークローの開発なども行っております。えー、本日は貴重、えー、な機会をいただきましてありがとうございます。 はい。本日は実践編として、現在ベロシティ解析で標準的なパイプラインと想定されますベロサイトと s c v e を組み合わせた解析を行ってみたいと思います。公開データセットを用いまして Jupyter ノートブック上で実行した結果を見ながらコマンドや関数の使い方を説明していきます。一つ目のデータはスマートセック2を使用してシーケンスされた発生初期マウスサンプルで、 腹心髄質の神経内分泌細胞、クロマフィン細胞の分化過程が含まれているデータセットです。こちらは2017年の論文で発表されたデータで、ベロサイト論文で解析例としてフィギュアで使われています。今回はベロサイトではなく SC ベロで解析を行います。二つ目は、テイクスカラミウムで解析されました人の 血球データでこれは解析チュートリアルで使われてきたものを持ってきました。でこの解析チュートリアルでは SC ベルを使用した絵もありますので、正解データとして参考にしています。で解析はこのように白血球とか好中球とか混ざった細胞集団の中から好中球サンプルを抽出して使用します。 ざっくりと大まかな流れとしましては、まずベロサイトコマンドを使って、えー、スプライスとアンスプライスと曖昧に分類して分けてカウントする、えー、ルームファイルというものを作成します。えー、次に s c ベロでそのルームファイルを読み込み、鶴、えー、崎さんのスライドでも言及されていました、この3つのモデルを用いて、えー、ベロシティ推設定を行います。 えー、ちなみに、コ、えードを作成する際には、えー、以下のページを参考にしました。えー、特に、SC l ロのチュートリアルを和訳して公開してくださっているあの中戸先生の研究室のページは非常にあの普段からお世話になっておりますのであの、はい、この場を借りて感謝申し上げます。はい。 すいません。解析を行う前に使用するサンプルデータセットについてもう少し詳細を説明したいと思います。こちらはスマートセックスデータでクロマフィン細胞の分化過程なんですけれども、この A の図は手腕細胞全区体 SCP からブリッジ細胞を経て、緑のクロマフィン細胞の順番に PCA プロット上に並んでいる様子を示しています。 えー、紫の細胞は交換神 経, が神経が細胞クラスターで、えー、このマフィンとは別の系譜になっています。えー、B は、えー、マーカー遺伝子の発現と、想、えー、図と、えー、残差を、えー、計算してプロットした図になります、えー。セルフィン2というのはおそらく、えー、SCP のマーカー遺伝子になるんですけれども、この想像を見ますと、 アーモンド上の想像の中で SCP で発現が促進され、ブリッジ細胞で発現が抑制されるというふうになっています。一方 CHGA はクロマフィン細胞のマーカーと思われますが、こちらも想像を見ますとブリッジ細胞で発現促進され、クロマフィン細胞では定常状態に移行しているように見えます。まあ、左の発現量と、 は、あの、まあ、想図というものは感覚的にはあまり一致しないものだということがここからわかるかと思います。でこの相図から推定した残差はこちらに表したもので、まあ、これが各遺伝子のベロシティに相当すると考えて良いかと思います。はい。えっ、ー、と、こちらの DHI は、えー、ベロサイトを用いて推定されたベロシティを、えー、埋め込んだ結果になっていて、 D は PCA で H と I は TSNE を使用しています。でこのベロシティベクトルの全体の傾向を見ますと、青の SCP からブリッジ細胞、緑のクロマフィン細胞に向けての大きな流れができており、毎、まあ、知, 知識としてある SCP の細胞の多くがクロマフィン細胞に分、えー、化するという過程があのベロシティ上でも、えー、予測できています。 はい。次に TX のデータについての説明になります。図を見ていただければわかる通り、高中級が 80% ぐらいを占める細胞集団で、この高中級集団は初期から成熟までの状態を含んでおり、サブクラスターを解析すると文化過程を見ることもできます。でこちらに示すのが、 10x の解析チュートリアルで実施された SC ベルの結果を Umap に埋め込んだ図で、こちらを正解データと見なすと、クラスター4から2に向けて、高中級が成熟していく様子が綺麗に捉えられています、はいえーと。今説明したものを正解として見ていただければと思います。 はい。えっ、ー、と、それでは、あの、事前準備の解析環境構築が割と大変だったので、あの念のため共有したいと思います。えっ、ー、と、まず、ベロサイトなんですけれども、これは、自分は読解イメージを、えー、用意しましたで。最新バージョンの 0.17.17 は、あの、バイオコンテナーズにありますので、これをプルしてくれるだけで、えー、使用できるかと思ったんですけれども、ちょっと、スマートセックスデータに対して実行しようとすると選んでしまいました。 でどうやらそのウェラサイトが依存するナンバーというパッケージに何か問題があるようで、えー、まあイシを見に行って、まあこれのキャッシュディレクトリというものの権限を変更したコンテナを作成しなければなりませんでした。えロ、ー、ッカーファイルはこのようになっています。はい。で、次に SC ベルの解析環境なんですけれども、まあ SC ベルは Python 上で動きますので、Python が必要です。 で自分は Jupyter、えー、ノートブック上で動かしたかったので、えー、ノートブックのドッカイメージに SC ベロをインストールしました、えー。なので SC ベロ単独でいいというのであれば、こちらのバイオコンテナーズにあの最新のイメージは用意されていますで。ここでもまたちょっとつまずいたんですけれども、最新バージョンの 0.2.5 を使用すると、テイクスデータの解析中にエラーが発生してしまいまして、 と解決は不可能だったので、0.2.4 をここで明示的に指定してインストールしています。使用している Python のバージョンは 3.10.8 です。はい。えっ、ー、と、では、えー、ベロサイトでバ a m ファイルから ROOM ファイルを作成するという手順を示します。実際に実行すると、えっ、ー、と、 えー、などの共有計算機で、あの、結構パワフルなマシンでも、えー、一晩以上はかかりました。で、まず、えー、スマートセックスデータについては、バ、え、ム、ー、ファイルをダウンロードしてきて回、回答しますと、えー、サンプルごとにバムファイルがバラバラに分かれたディレクトリが、えー、できます。で、その他必要なものとしては、えー、マウスのアノーテーション GTF と、えっ、ー、と、講述する M オプションで指定するリピートマスカーの GTF です。 こちらは UCSC テーブルブラウザからダウンロードできますが、特に M オプションがなくても実行できます。で、Docker を使用した実行コマンドはこのようになっています。でここで出てくるランスマートセック e 2というのは、スマートセック c 2タイプのデータのコマンドになります。具体的にはサンプルごとにバムファイルが分かれているようなタイプのデータであれば、あの、他の 手法を使ってシーケンスしたものでも問題ないかと思います。はい。で、えー、M オプションっていうのは下流解析でノイズとなる可能性があるリピート領域をマスクするオプションです。で、E オプションはサンプル ID に相当します。ですいません。ちょっとアノテーションのゲノのバージョンが異なっているのですが、これはミスでできれば揃えた方がいいかなと思います。 はい。えっ、ー、と、次に 10X の、えぇ、ー、学級解析データに対してもベルサイトを実行しました。10X データの場合は、えー、アノテーション、専用のアノテーションが配布されていたので、それを使いました。で、ここで、えっ、ー、と、10X の解析データを全部ダウンロードしてきました。で、ベルサイトコマンドはこちらになって、えっ、ー、と、先ほど、あの、さんの話にも出ていたランテ n x というコマンドで、えー、本来は、 簡単に実行できるはずなんですけれども、ちょっとダウンロードしてきたデータが古かったみたいで、えー、そのなんかバージョンが古いというエラーで実行することができませんでした。で、まあ、ベルサイトの一周などを見たら、LAN.X ではなくて、まあ、普通に LAN を使って全部オプションを指定して、ル、えームファイルができるということなので、そうしました。 はい、えー、以上になります。で、ここでここまででようやくルームファイルができましたので、ここからは、えー、SC ベルの解析に入ります。あ、すみません、ちょっとはい途中ですけども、はい、ちょっと今入力ファイルが気になったので伺、はい。ダンテン X とダンはい、ダンテン X はセルレンジャーのディレクトリみたいなのをしてしているんですか。あ、そうですね、はい。で、ダンはバムファイルだけで。 あはい、そうですね。あの、ランティックスだと、まあ、その結果ディレクトリのフォーマットをもうベロサイトは知っている前提で、まあ、いろいろ、あの、いちいちファイルを指定しなくても実行してくれるんだけれども、まあ、ランの場合は、ここまであの指定しないといけないとかあ、すいません、あの、そういう認識でした。わかり。 ま、したがか。これ GTF が二つあるのは何と何でしたっけ？あ、ょ、えー、と一つ一つは、まあえっ、ー、と定量するためのあのフルのアノーテーション GTF で、もう一つはあのリピートマスカー GTF です。あす、ね、あ、なるほど、すみ確かに。ありがとうございます。あの特にリピートマスカーなくても大丈夫です。あ、わかりました、ありがとうございます。はい はい。えー、とでは、SC ベロの解析に入っていきたいと思います。つ、えー、崎さんの説明にもあったので、ちょっと繰り返しになってしまうんですけれども、SC ベロには決定論的モデル、えー、確率論的モデル、えー、動的モデルの3つから選択する仕組みになっています。えー、今回、スマートセックスデータについては確率論的モデル、テイクスデータについては動的モデルを用いて詳細な解析を行いました。 モデルの特徴について非常に簡単に説明しますと、決定論的モデルは、先ほどつ崎さんが詳細に説明されていた定常モデルで、スプライシングダイナミクスが定常状態に達していると仮定し、スプライシング率を1として線形回帰でフィットし、残差を調べたものです。確率論的モデルというのは、この決定論的モデルの改善版で、 スプラッシングイベントを確率として扱い、時間的変化を支配する微分方程式で禁止していると SC ベロの資料にありました。これによって計算時間は短いままで、決定論的モデルよりもより高い整合性が得られるようになったそうです。ちなみに SC ベロで何も指定しませんと、確率論的モデルが自動的に選ばれるようになっています。 はい、えっ、ー、と、三つ目の動的モデルは、あの、まあ、繰り返しになりますが、スプライシング動体の転写ダイナミックスを完全に学習するモデルで、えー、反応速度パラメータや、えー、潜在変数を ELR ゴー ズ, ムリズムによって繰り返し推定します。えーまあ、各遺伝子の、えー、スプライストアンスプライストフェーズの軌跡を学習できると同時に、えー スプラッシングダイナミクスの時間的位置に相当する潜在時間というものも遺伝子ごとに得られます。はい。で、まあ、他のモデルと比較して計算時間は長いというトレードオフになっています。はい。えー、とそれでは実際にコマンドを実行した結果を見ていきたいと思います。 えー、本当はちょっとノートブック上で実行していきたかったんですけれども、あまり慣れていないこともあって、すでに実行した結果を示します。まず必要な Python ライブラリをインポートします。すみません、ちょっとエラーが出ているんですけれども、えー、解決することはできませんでした。はい。で、えー、まずやっているのは表示設定の変更で、まあ、ログに表示する情報量だったり、まあ、フィギュアサイズなどの見た目の設定変更です。 で、次にベロサイトで出力したルームファイルをインポートします。で、ここでやってるのは、まあ、遺伝子名を1位にする関数です。で、読み込んだルームファイルに対してデータの前処理を行っていきます。やることとしては、遺伝子のフィルタリングに相当するハイリーバリアブルジーンの抽出、クラスタリング、UMAP の地面圧縮です。 これらは事前に他のツールで解析して読み込んでも大丈夫で、TX ではその方法を使います。まず、PP フィルターノーマライズという関数を実行します。これには以下の4つの処理が行われます。細胞数またはカウント数に基づくフィルタリングと、全遺伝子についてトータルカウントを用いた正規化。 で、ハイリーバリアブルジーンの抽出、自然体数でのデータ行列の対数化ですね。はい。で、ここでは1万遺伝子を選択しました。はい。で、次に PP モーメントという関数を実行しますが、これがあの先ほど KNN グラフに言及されていたところで、PCA 空間上の近傍グラフから 各細胞の一時二時のモーメントを計算します。はい。で、えーまあ、これを用いてスプライス、KNA のグラフからあのスプライス、アンスプライスカウント行列が平滑化されます。で、瀬崎さんの言っていた K はこのパラメーターになります。ここではデフォルトを設定しています。 次に t l ルーベンという関数でルーベンアルゴリズムというものを用いてクラスタリングを行います。そうしますと、オブジェクトにクラスタリングの情報ができます。はい。で、ここまで来たら t l u マップで u マップを実行して p l u マップでクラスター情報を反映します。 で、その結果は2番から3番にかけて広がる大きなクラスタとそこから外れる4番という形になっています。通常はここでセルタイプマーカーなどを利用して各クラスーのセルタイピングを行うクラスター解析が必要になってくるかと思うんですけれども今回は時間の関係上省略します。で、えっ、ー、と、ベロサイト論文のプロットと対比させてセルタイプ は、え、以下のように、え、対比になると推測されました。えっと、この、む、緑の2番が SCP で、え、015がブリッジ細胞で、え、3番がクロマフィン細胞で、で4番が交換神経が細胞です。え、クラスター情報ができましたので、先ほども出てきた、え、スプライスとアンスプライスの割合表示を、え、PL プロポーションという関数で実行できます。はい。 えー、っとでは、えー、まず決定論的モデルでのベロシティ推定と、えー、低次元の見込みを行います、えー。ここまで構築してきたオブジェクトを入力として、えー、モデルを、決定論的モデルを指定して、えー、t l ベロシティを実行します。はい、で続いて、えー、t l ベロシティグラフを使って、えー、細胞間の発現変化量とベロシティから 繊維確率行列を生成します。具体的に何をやっているかというと、2つのベクトル間のコサイン類自動を計算して、指数カーネルを用いて繊維確率行列に変換されます。はい。で、それを次元圧縮後の低次元空間に投影するステップがベロシティエンベッティングストリ g s です。 で、こちらで、えー、推定されたベロシティにより、細胞のダイナミクスの時間的変化が予測されます。で、この関数はストリームライン式で、えー、示しています、うん。これを見ますと、えー、2番から3番に向けて、え矢、ー、印が向いていて、まあ、一部は4番に向いている結果になりました。で、このベロシティエンベッティングという関数は、えー、細胞ごとにベクトルを表示する。 関数になります。ここでも2番から3番に向けて、ベクトルが向いているのがわかります。で次に、Velocity Confidence という関数を用いて、Velocity Length と Confidence を可視化してみます。Velocity Length というのは、まあ、定常状態からの逸脱度合いで、まあ、大きいほど発言促進か抑制方向に触れていると考えられるんですが、 全体の傾向として、だいたいベロシティ推定がうまくいっていると、まあ、綺麗な傾向が見えることが多いようにあの、はい、な印象です。なので、まあ、これが、あの、まだらに高い細胞、低い細胞が混じり合っていますと、あまりベロシティがうまく、ロシティがうまく推定されていない可能性が高いと、えー、みなしています。 で、コンフィネンスについては、ベロシティベクトルが隣接するベロシティとどのように相関するかを示す信頼性の尺度です。これらは数値で表示することもできます。はい。これまでの決定論的モデルの結果については、ベクトルの方向は、あの、SCP からクロマフィン細胞に向けてきれいに予測できているのですが、ベロシティレングスで少し気になるのが、 えー、SCP ではなくてブリッジ細胞の5番で、えー、高くなっており、全体的に、まあ、あまり大きな流れというものは見えなくなっています。えーまあ、これが正しいのかもしれないし、まあ、ベロシティ推定があまりうまくいっ て, な い, い, っていない可能性も考えられます。ひ、まあ、とまず、えー、確率論的モデルの、えー、ベロシティ推定に移りたいと思います。 先ほどのと全く同じ関数で、モードだけ変えて実行します。で、推定したベロシティから繊維確率行列を計算して、UMAP への埋め込みを行った結果がこちらになります。モデルを変えただけなのですが、この SCP クラスターのベロシティの向きが3番とは逆の向きを向くようになりました。で、期待棒。 のベクトルで見てみても、えー、よくわかります。で、ベ、えー、ロシティレングスを表示してみますと、まあ一番、えー、ブリッジ細胞、SCP ブリッジ細胞で低く、えー、ブリッジ細胞の後期から、えー、クロマフィン細胞にかけて上がってきており、あの全体としては一貫性のあるプロットになっています。はい、えー、数値がこちらになります。 はい。えっ、ー、と、これもちょっと個人的な主観かもしれないんですけれども、文化の細胞クラスターでは、えー、ベロシティのベクトルの向きが文化方向と異なったり、まあ、あるいはベロシティレングスがバラバラになったりっていうことは、あの、たびたび見たことがあり、ちょっと、あの、やはりこれだけでどちらが正しいかという判断は、えー、難しいかと思います。なので、詳細な解析は確率論的モデルの結果を用いて、えー、進めました。 はいえー、ここからは、えー、推定されたベロシティの解釈に有用な遺伝子を同、えー、定していきます、はいえー。このランクベロシティジ i ンズという関数は、クラスター特異的なベロシティを持つ遺伝子について、他と比較して有位な遺伝子を検定し、えー、クラスターごとにランキングで出力します、はいえー。結果、クラスターごとに上位5位の遺伝子が表示され、 その想像をプロットしたのがこちらになります。色は見にくいのですが、それぞれの遺伝子が、あの、ランキングが属するクラスターの方で、発言促進の傾向が強いということがわかります。これらをどのように解釈するかについてですが、クラスターごとのメロシティの特徴を強く表す象徴的な遺伝子リストとして、 捉えられるかと思いますで。任意の遺伝子については、この想図の他に、ベロシティレングスや、えー、発言量をプロットすることもできます。はい、で次に、こちらがベロシティシュードタイムというプロットになるんですけれども、こちらは、えー、ルート細胞を暗黙的に推定し、えー、グラフ上のランダムウォークに基づいて、えー、各細胞までの距離測定を行った結果です。 その結果、SCP からブリッジ細胞をクロマフィン細胞に向かって分化していく過程が再現できました。はい。えっ、ー、と、最後のプロットになるんですけれども、これはパガーベロシティグラフというプロットです。パガーというのは主にトラジェクトリー解析で用いられている有名な手法で、2つのクラスター間の接続性に対応した 重み付きエッジを用いてデータのトポロジーをグラフ化したようなモッドを出力します。SC ベロではパガを RNA ベロシティ用に拡張した関数を持っていまして、TL パガを実行しますと、クラスター間で信頼性の高い繊維が計算され、UMAP 上に有効グラフが埋め込まれます。その結果、この5番のブリッジ細胞から3番のブリッジ 3番のクロマフィン細胞まで信頼性の高い繊維が組織化されました。ただ、2番のシュワン細胞全体からブリッジ細胞への繊維の信頼性は低い結果となりました。やはり、決定論的モデルとか確率論的モデルで、この2番のベクトルフィールドの傾向が大きく異なっていたことからも、リーズナブルな結果かなと考えられます。 スマートセックスデータの解析のまとめになります。決定論的モデルと確率論的モデルの2種類でベロシティ推定を行いましたが、どちらもグリッチ細胞からクロマフィン細胞への結果は同じような埋め込み結果になったんですけれども、SCP 手腕細胞全体の結果は一致せず、繊維の信頼性も低いということ、結果になりました。 これは、あの、他のクラスターに比べて、手腕細胞全体のベロシティは推定しにくい可能性もあります。もともとベルサイト論文での TSNE を見ても、まあ、あまりそのベクトルの方向やあの長さは揃っておらずあの、まあ、そのようなクラスターであったという可能性が高いです。なので、まあ、間違いということではなくて、まあ、ベロシティというのはあくまで、 スプライシングダイナミクスに基づく細胞の未来の状態予想であり、えー、文化系譜とあの必ずしもきれいに一致するとは限らないということで、えー、注意が必要かなと思います。はい。えー、っと、すいません。それでは、えー、次に TENX データの解析に移りたいと思います。えー、先ほども説明した通り TENX データのチュートリアルで、えー、使用されているデータセットになります。 スマートセックスの解析の時と違うことは、えー、あらかじめその TX が提供するループブラウザというもので、えー、解析をしておいて、その結果を SC ブルで読み込むというやり方をとっています。えー、また、ここで動的モデルが出てくるんですけれども、そこで登場する指標についてちょっとあの説明しておきたいと思います。 遺伝子の潜在時間というものは動的モデルによって推定されるのですが、そこから細胞ごとに共有潜在時間というものも同時に計算されます。こちらは遺伝子ごとの潜在時間を結合して多数決によって決定される指標です。こちらは SC ベロの論文のサプリから取ってきたんですけれども、細胞の共有潜在時間というものは、 実時間と高い相関を示し、収納タイムとは相関しないとあります。なので、この潜在時間と収納タイムというものは別の指標であると い, うということに注意する必要があるかと思います。また、あとでドライバー遺伝子というものも出てくるんですけれども、これは動的モデルで高い誘導を示す遺伝子であり、そういった遺伝子やスプラッシングダイナミクスの挙動が えー、推定ベロシティに、ね、強く寄与していると考えられます。はい。えっ、ー、と、それでは解析をまた始めていきたいと思います、えー。ライブラリの読み込みと表示設定は先ほどと同じです。えー、入力データのインポートになります。こちらは、ル、えープブラウザで解析された発言マトリクスを スキャンピーという Python パッケージの r e a d x m t x という関数で読み込みます。同じ出力ディレクトリから次に高中級のクラスター情報を読み込み、高中級のバーコードを抽出しておきます。クラスター情報の中身はこのようになっております。次に umap 座標を読み込みます。ここで先ほど抽出した高中級のバーコードで、 高中級だけの座標に絞り込んで、えー、ナンパイオブジェクトに変換します。で、先ほど読み込んだ発言マトリックスも、えー、同じように高中級だけを抽出し、えー、このオブジェクトに対してクラスター情報と Umap 座標を追加します。で、最後にベロサイトで計算したルームファイルを読み込んで、えー、SC ベロの utils merge という関数で、えー、マージを行います。 で、作成したオブジェクトから Umap を表示しますと、このようになっており、まあ、チュートリアルで引用した画像と同じプロットを再現することができました。で、クラスターごとのアンスプライストとアンスプライストの割合はこのようになっていて、まあ、先ほどと違って、あの、クラスター4が、あの、スプライストとの割合が多いです。 えっ、ー、と、ま、データマイ処理については、先ほどのスマートセック2と同じですので、えー、飛ばします。では、えっ、ー、と、まず決定論的モデルから実行していきます。手順としては同じなので、Umap のプロットの読み込みを見てみたいのですが、えー、若干このクラスター1から5にかけてのベクトルの方向がバラバラで、えー、一貫した流れになっていないという結果になりました。 で、一細胞での表示もこのようになっています。はい。で、ベラシティレングスを見ると、あの、先ほどマダラだとあまりうまくいっていないというように言ったんですけども、あの、まあ、このような感じで、えー、全然全体としての傾向がわからないのわからない結果になっています。はい。で、えー、っと、じゃあ一方で確率論的モデルを使ったらどうかということでやってみたんですけれども、 やはりクラスター1が、あの、ベロシティの向きがぐちゃぐちゃになっているのは変わらず、えー、はい。で、1細胞のベクトル。で、ベロシティレングスも、あの、やはり先ほどの決定論的モデルとはあまり変わっていません。はい。で、こちらは、ベロシティシ動タイムプロットなのですが、えー クラスター4が最もシュードタイムが低いというところはおそらく合っているんですけれども、他は全然その、実際の文化系譜を、えー、再現できていないということで、えーまあ、これまでの結果をまとめると、決定論的モデルも確率論的モデルも、テンクスのデータではあまり文化系統、文化過程の傾向をうまく推定できていないと考えられます。 はい。えっ、ー、と、それではここから動的モデルで v、えー、ブルシティ推定を行っていきたいと思います。えー、動的モデルをし、えー、実行する場合は、えー、同じようなあのフィルターのノーマライズと p p モ o ントを実行した後、えー、動的モデル専用の関数をいくつか実行する必要があります。 具体的に各関数は何をしているかというと、リカバーダイナミクスで UL アルゴリズムによるパラメータ推定を行い、t l ベロシティでベロ l o c 推定、ベロシティグラフで繊維確率行列の生成。で、リカバーラテントタイムで先ほど出てきた共有潜在時間を計算しています。では、動的モデルで推定したベロシティを t を UMAP に埋め込んでみます。 これはチュートリアルで得られた結果とほぼ同じプロットが得られました。一細胞ごとのベクトルの表示を見てみても、クラスター4からクラスター2に向かう流れがきれいに推定できています。そして共有潜在時間とベクトルを AO マップに反映した結果になります。 これもクラスター4から2に向けて綺麗にグラデーションが見えています。この共有潜在時間をバイオリンプロットで表示した結果で、こちらは小さい方から順番に並べたものなんですけれども、まあ、u マップの位置関係がバイオリンプロットでも再現できています。はい。えー、次にこちらは、まあ、基地の発言変動遺伝子リスト。 高中級の成熟期までに発言変動が見られるマーカー遺伝子を使用して共有潜在時間で相当したヒートマップになります。まあ、それぞれのマーカーが、この紫から緑に向かう潜在時間が進むに従って、特定のクラスターで高発言傾向を示していることがわかります。 はい、えー次。続いて、こちらは、優、え、度、ー、の高い遺伝子、ドライバー遺伝子の上位100個を同じようにビートマップで表示した結果になります。はいえー、実際にその全体の上位5遺伝子を、えー、出力してみますと、大体綺麗なアーモンド状を描いていることがわかります。えー、下は、えー、潜在時間で相当したプロットです。 はい。こちらのドライバー遺伝子は、クラスターごとに上位何個、あの、任意の数を出力することもできます。はい。えっ、ー、と、以上がテ e n x データのベロシティ解析の結果になりますで。まとめますと、3つのモデルでベロシティ推定を行いましたが、えー エロシティ埋め込み結果から見ると、動的モデルは最もチュートリアルの正解データと近いという結果になりました。で、また、動的モデルの結果から共有潜在時間、ドライバー遺伝子などを抽出しました。はい。えっ、ー、と、実践は以上になるんですけれども、全体のまとめで、エロシティ解析を実施する際のポイントで、まあ、個人的に、あの、 感じたことをまとめてあります、まあ、まず、ベロサイト、ベロサイトと SCB の実行環境の整備には時間がかかる場合があるっていうので、えー、まあ今回の環境準備で予想以上にいろいろ問題が発生したというだけなんですけれども、何を踏むかというのは解析環境や解析データにも依存するので、まあ、やってみないとわからないというあのことだと思います。もちろんスムーズにいく場合もあるかと思います。 で、もう一つは、クラスタリングやユーモットの次元圧縮は事前に実行しておいた方がいいかと思います。もちろん、SC ベル上で完結させることも可能なのですが、スナーなど、えー、自分が使い慣れたツールがあれば、それで実施しておくことをお勧めします。例えば、ハイリーバリアブルジ G の選択とかは、あのー、結構結果に影響するんですけれども、SC ベル上だけでは何も情報がない状態で決めないといけなくて、 で例えば、スーラですと、あの、選んだ、あの、遺伝子の平均分散の分布を確認しながら、あの、数値を決められたりしますので、あの、まあ、そういった意味でも、他のツールでやっておくという方が、あの、やりやすいかと思います。で、同じ理由で、あの、クラスタリングの調整もありますし、あと、まあ、ベロシティ埋め込みには、えー、低次元空間上の座標をもとに計算されるために、まあ、良い Umap プロットを あの、できるだけ、あの、事前に作っておいた方が、あの、いい結果が得られやすいと思います。で、あの、つえきさんが補足してくださったんですが、スーラのオブジェクトを使う場合は、一回 Python のアン、えー、データというものに変換するステップが必要だということです。えっ、ー、と、最後に、えっ、ー、と、K、トラジェクトリ解析手法なので、他の知見を得ておくことも、えー、強くお勧めします。 これは、あの、選択するモデルによって推定されるベロシティ結果は、あの、ご覧いただいた通り結構異なってきまして、ベロシティ、SC ベロでは、決定論的モデルの使用は推奨されていないんですけれども、確率論的モデルと動的モデルのどちらが良いかはデータによります。もちろん、その動的モデルよりも確率論的モデルの方が、まあ、実際の正解の系譜と一致するということもあり得ます。 なので、あの、良い悪いの判定が、メロシティだけだと難しく、どうしても事前知識に頼ることになるし、まあそういったものが不十分な場合は、別のアルゴリズムで文化の過程を可視化する手法を、えー、合わせて実施しておいた方がいいと思います。例えば、ルートサイバーがどのクラスターにいるかなど、いうような情報が得られる。と、はい、考えます。まあそれに関連して、まあそういった文化、 文化過程の推定手法でよく使われる修了タイムと、まあ、あの、SC ベロの動的モデルで使っている潜在時間というものは、えー、基本的には違う指標であるということは、あの解釈の時に、えー、念頭に置いておいた方がいいかと思います。はい。えっ、ー、と、以上が実践編になります。はい。ありがとうございます。 では、ここまでのところで一度ご質問取りたいと思うんですけども、何かございますでしょうか。まあ、チャットでもあの挙手していただいて、話していただいても、どちらでも大丈夫です。あ、はい。あ、2名いらっしゃいます。えっ、ー、と、何とお読みしたらいいんですかああいや、あ、いや、あ京都振り継いだのおいです。どうもありがとうございました。えっ、ー、と、あの、ちょっと、 えー、っとモデルによって結果が一致しないというような話があって、であのはい、先ほど、露崎先生のお話の時もにも、そのプラットフォーム間の違いという話が出てたんですけどもあのあ、はいあの、今の場合、イントロのシーケンスをどうやって検出できるかが非常に重要になってくると思うんですね。ではい、あのスマートチェック2の場合はあの、ダブルストランド作った後に、 断片化するところをタグメンテーションで入れてるんですけども、NXGenomics の場合は、あの制限酵素のカクテルであのやってサンダーシュタン、まあ、ポリエー側から一定の平均差長のところまであの、はいえー、規格化したやつをシーケンスしてるっていうことがあるので、検、は、出、い、してるあのイントロの位置っていう中身があのちょっと違うと思うんですよね。こ、はい、ういうのが、もう、そのモデ単にモデル による違いっていうだけじゃなくて、ちょっと聞いてきてるのかなっていう、はい、そんなあのことを考えたんですが、いかがでしょうか。はい、えー、っと、そうですね、あの私も普段あの使用しているのはフルレングス系 の, あのイントロンの、えー、カウントもあのきちんと得られる手法であの、実はちょっと TX のデータでやっ ベロシティを推定したのは、あの、これが初めてだったんですけれども、そうですね。確かに、あの、そういった観点で、あの、まあ、同じオプションでベロシティを比較して、変わるとは思いますので、あの、 はい、ちょっとももしかしてその検証論文などでもそういったことに触れている論文があるかもしれませんので、ちょっと探してみたいと思います。あ、わかりました。ありがとうございます、はい。ありがとうございます。では松本先生お願いします。ちょっと見逃したかもしれないんですけども、はいこれ、細胞方向のフィルタリング、あるいはミトコンドリアとかの割合のって、はいうのいどこかに。 別の段階でやってるんでしょうかあ、すみません。SC ベロ上での細胞方向のフィルタリングは、確か、えー、っとあ。すみません。あのフィルターのノーマライズ関数であったと。 オプション、他のオプションであったような気もするんですけれども、えー、すみません、ちょっと後で調べておきます。はい。はい。さんじゃあお願いします。はいあ。ありがとうございます。えっと、はいまあ、計算がうまくいっているのかっていうのをあの検証したいんです。 ってなった時に、はい。まに、あ、僕の方ではあのドライバー遺伝子の想像を見て、ちゃんとこうアーモンド状になってるのかっていうのとか、<笑>あと、えっ、ー、と、U と S の比率を、まあ、棒グラフで見るとかってのは言ったんですけど、えっ、ー、と、今回のこの話だと、ベロシティレングスとかコンフィデンスっていうところがかなり えっ、ー、と、データの QC という、データの QC というか、まあけ、計算がうまくいっているかの確認っていうところで結構、はい。使えそうだなっていうふうに思いましたっていう感想です。はい。あ, ありがとうございます。あの、コンフィデンスは高いとどういうことなんですかえっ、ー、と、まあ、周囲のベロシティとよく相関しているというだけが、 あと思いますので、実は私はあまりコンテンツはあの 気, にして気にして見ていたことはなかったですね。なるほど。はい、ど, どれぐらいあのそあのクラスター内でメロシティが揃っているかというような指標という認識ですね。なるほど。あ ベクトル場を、え時の、えっ、ー、と、はい、ストリームで見せた時の、はい、えっ、ー、と、矢印が、なんかフィッティングがうまくいってないと、なんかこう、ほ細く、こう、ひょろひょろした感じになってた気がするんですけど、はい、はい。そこら辺も参考になりますかね。計算がうまくいってるか。うん なんかそんな図があった気がするんですけど。あ、これとかやね<笑>、はい、はい。そうですね。確かに。あ、すみません。それはちょっと今まであまり意識してなかったんですが、確かに、あの、うまくいってなさそうなところは細くなっていますね。なんかこれこっち の, あのデータでも見てるんですけど、うんえーまあ、ちょっと自信なさげにこうひょろひょろした矢印になっ て, て、<笑>ね、いやあまりなんか、 場所場所によってこう一貫してないから、はい、この矢印が太くならないのかなって思ったので、な, なんかこのストリームラインの太さとかも、参考になるのかなってちょっと思ったんですけど。はい、あそうですね、確かにうまくいっているストリームラインだと、めちゃくちゃ太くなっているので、それはあるかと思いますありがとうございます。 その私からは一点よろしいですかあ、はい、さっきのがきさんの話と似てるんですけどもそのまあ解析うまくな っ, ってるかどうかその想像を見て判断されるということで、はい、なんか何ですかねそのこういうひし形みたいなのをなんかフィットさせてるのかと思うんですけども、はい、なんか一部しか合ってないのとかなんか全体的にはまってるのとかあもう多分下の図ですねあのドライバー遺伝子のところを見られてる。 なんかここが、なんかこれ合ってるのか、なんか合ってないのかの判断が、なんか、はい、なんか合ってると言われたら合ってるけど、なんか合ってないと言われたら合ってないみたいな、こう、なんかこういう判断っていうのは、なんか、どうされるんでしょうか。とりあえず、まあ上位で出てくるっていから、これはまあよく合ってるという判断なんですよ そうですまあ、この場合も、まあ、あくまであのー度が高いっていうだけで上位にランキングされているので、例えばあの、これ、あの、クラスターの境界が全く見えずにぐちゃぐちゃになって表示されているように見える遺伝子については、うん、あの、もしかしたら想像上ではあの、アンスプライスとスプライス度で見たときにうまくフィッティングできているけれども、 あの、実際のクラスターにその発言を反映してみたときに、あの、結局あまり、あの、よくわからないっていうことが過去には、あの、確かあったような気がしますね。このように、あの、クラスターごとにその、想像 の, の特徴が出ていれば、まあ、あのあ、はいはい。このクラスターで上がってきているんだな、この遺伝子はっていうふうに判断はつくんですけれども、あの、 この想像からやっぱり判断するのは難しくて、あの発言量を実際の Umap に反映させてみて、判断っていうことが必要になってくるかなと、あの、個人的な経験では思います。うん